しぶきを上げる遠山の霜月祭りを題材としていますこの作品を通してここにいる全ての人の心をつなぎます最後まで手拍子ご清掃どよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします神が宿りし湯の祭り EEEEE 入ってなくては分かんない。